一応30年以上前にです、ね、うちの父がです、ねえー、この会社を立ち上げまして、1代目で、でえー、私が、えー、14年前に帰ってきて、えー、1年後、13 年, まあ、13年前ぐらいですかねにあの、会社を引き継ぎまして、今の代表取締役となっておりますうちの会社は有限会社、麻生損害保険サービスという会社 で, です、ね、えーまあ、損害保険、えー、生命保険といわれるものを取り扱っている会社でございます。もう えー、個人のお客様に関してはまあ当然、生命保険をはじめえ自動車保険とかまああの今、災害もあってますけど建物のえ火災保険、水害とか災害の保険それ地震保険とかとおけがの保険とかとそのまあ個人が人に迷惑かける賠償保険というのがあるんですけどそういうのを取り扱っておりますしえ同様、企業に関しましてもですねまあ企業を取り巻くそういうあのリスクをあのまあ守るというか。 そこをあのう受けよう保険まあ企業の賠償保険だったりまあ企業の財産の保険だったりまあそういったものを、えー、ただ取り扱っております。もう三十を気にですよね。二十九歳に帰ってきたんで、もう三十歳になる時にはここで仕事をするっていうふうにまあ親父と決めてましたんで、はい。プレッシャーはありましたけどね。ただ本当怒られもしたけどその。 親父と付き合ってた今のお客さん、今まだいらっしゃる方々、これは本当に良くしてもらって、だから僕も一生懸命しなきゃいけないと思うだけどもう、機械的に仕事はできないと、すべて気持ちで動く仕事かな、大災害と言われるその水害なり、地震なり、そういったものをこの10年間でですね、経験させてもらって、ま、あ あのお客様、地域の人が日頃、味わわないことですので、まあ、当然、その、まあ、通常業務とはちょっとですね変わった形 で, で、すねま あ, あの、まあ、寝ずに働いた記憶だけがありますね、ひたすら走り回って、まあ、私の立場としては保険会社とお客様の間に立つ立場なんで、まあ、うまくお客様の声を伝えていくっていうのが、まあ、私の仕事っていうのを改めて。 勉強させられたのかなと地域の我々みたいな代理店じゃないと地元のことが分からないんで、まあ、地理なり位置関係なりお客さんがどこにいるかどこに住んでたそういうのも我々しか分からないんで我々の仕事は絶対必要だなとやっぱり保険会社がよそからやってきて、えー、調べたところで分からないことがたくさんあるんでやっぱそこを伝えれるのも我々の仕事なのかなとお客さん地域のお客さんを守るために僕らの仕事は絶対なくしてはいけないと。 思っておりますどれだけネットが普及しようと、うん、いやもう当然その家族であったり、はいまあ、あの地域にはその、まあ、お客様とイコールその仲間たちもたくさんいるので、はい、やっぱりあの応援してくれる仲間たちもたくさんいるんでですねで、まあ、こういった業種っていうのもそのたくさんある業種じゃないので、まあ、自分がやらなければっていう思いだけが。 ししてくれましたねもう親父ももう亡くなっていないんで自分が落ちたらお客様は路頭に迷うというふうにもう自分で強い意志で<笑>何とか貫いていく仕事をしたつもりですけどまあまだまだ足りませんけど、まあ、勉強にはなりません今の子供たちが大人になってやっぱり阿蘇に残ってくれるってい う, う私も帰ってきた身ですけどやっぱ。 当然その全てがいいことだけじゃないですけど帰ってきてよかったなってやっぱ遊がいいなってやっぱ思うことがたくさんありますので何、はい、ていうのかな俺も人との関わりは好きな方なんでやっぱ都会みたいにすれ違って物も言わないような関係よりもあのいつも誰かとワイワイ話す方が私も好きなんでまあ合ってるかなとこの地域がですね。だけんまあ、そうういいいいっったた思いでこの地域を持続させたいっていう 重いから、まあ、いろんな団体に、まあ、職業から携わって。まあ、そこから地域に恩返しするっていうか、まあ、私もここで授業やってる以上、何か恩返ししていくっていうのを。まあ、きっかけをそのいろんな団体に入りながらやってるかなっていう感じです、ね、親父と付き合ってくれてた方々も多いんで、まあ、その息子っていう形で。はよ、ね、代替わりして、いろんなことには、お前が出てこいって言ってくれる人たちもたくさんいらっしゃったし、まあ、ちょうど。 合併すする時期だだったんですよね今だけ宮地の方々とも、まあ、それをきっかけに本当情報交換から始まってで、まあ、仕事のやり取りとかも始まって、まあ、非常にためになりましたね、はあ、だからまあ仕事をして夜は青年部に顔を出して家に帰ってなかったですもんねはい今はですねもう43なんで まあ、あらかたやっぱり第一線は30代の方々がもう頑張っていらっしゃるんで今それは支援という形ではやってますまあ私が30代の頃はもうだまあ研修委員長だったりとか、まあ、いろんな事業の段取りとかですねボランティアの段取りとかはいつもやってましたし、まあ、会計とかもやってましたけどまあ何らか役員みたいなのはしてましたねはいまず今話せる大人になってまあ40過ぎて今話せるのは青年部の仲間たちがまず 払って色々相談ごとができるかなっていうのは、まあです、ねうんまあ、どんな仕事にしても自分の魅力だけは消さずにやると多分楽しくなるんじゃないでしょうかね仕事がねあいつになったら任せてよかったってやっぱ言われるようにやると仕事ってやっぱりとにかく楽しいと思いますし達成感があると思うんで是非そこは 気持持ちとして持っててっっもらいたいたなーってそうじゃないとやっぱり仕事って面白くなくなると思うんでお仕事っていうともう幅広くあるのでまず自分の魅力っていうか自分のいいとこを引き出してですね挑戦してほしいなとでまあ私はいつも思ってることは毎日、えー、仕事に関しては待っててもですね、まあ、特に営業とか、あのー 待ってても何も何得ることはないので、まあ、自分から進んで仕事っていうのはもう取りに行くしかないんで、まあ、毎日高い目標を持ってですね、まあ、挑戦っていう気持ちを持っていけばすごく楽しくなるしまあそれをうまくいった時はすごい達成感もあるしそれを毎日毎日ちっちゃいことでもいいんで毎日毎日何かを持って一日終わってもらうような仕事を まあ、社会人の生活を送ってもらうとと仕事って楽しいと思い思ますけど、ねうん漠然とやらない何かも今日も毎日毎日持って結果を出していくとうまくいかないこともあるけどうまくいかないからこそ行った時はものすごく楽しみでそういうのをどんどん経験をしてほしいな立派な社会人になってほしいですね えー、地域の皆様と家族のために、えー、働きます地域の皆様と家族を守っていきますいやこの地域阿蘇という地域と家族が大好きだからです皆さんの笑顔が見たいですあとは自分も自分のことが大好きですヒヒッと今の時<笑>